はい、えー、皆様こんにちははしたでーす今日はですね秘密の女子会、しふくろう TV ですね今日は「シフクロウ TV」火曜日担当の秘密の女子会 g j 女子力さんとのコラボ企画の撮影日でございますさてそのコラボ企画なんですけれども何やろうかなーってすっごい考えたんですよでそう考えながらねドン・キーホーテ行ってみたらこんなものは売ってました 嘘発見機電気ショックと書いてあるんですね、うん、どうもねうども嘘をついたら電流が流れるそうです。本当ななのかということでちょっと実際に試してみたいなって思うんですけれどもいやでも電流な電流痛い痛い目見たことあるからなまあ い, いやそんな感じでねすっごい恐怖ヒヤヒヤなところでございますけれどもちょっとテストしてみましょうかああ怖い。 えー、こちらが本体だそうですなんか極めてまた怖い形してますねこれでこういう風につけるのかなであとは中に電池を入れれば動きますと 今年のバレンンタインはチョコ10個以上もらったもららっったてません大丈夫これ。 いや、本当は俺今年結構 も, も, もらってるらしいですえっ、ー、いやいやもうガチでもらってないうんいやえっ、ー、大丈夫かなホンにこれうんじゃあ次行ってみますか正直アコロンビークの人たちが嫌いだいいえ<笑>オッケーイ よっしゃだ、<笑>みんな大丈夫っすねいやい<笑><笑><笑><笑><笑>いや は, は, は, は, は、はい、いや怖いなこの BGM。 し<音楽>てないらしいです。<笑>ちょっとこれ大丈夫？うん。何なんだろこれ 何, よ何を基準にやってんだろ？これ？多分あれですかね？指の手こうなんか感覚違和感とかそういうのなんですかね。 オッケー出たいらしいです<笑>、うん。なるほどね。じゃあ次ぐらいで最後にしておきますか。貯金1000万円なげないじゃないですか。オッケー。<笑>うん微妙<笑>。<笑> なんでしょうねう ん, うん信用性まあ最後の方ちゃんと出てたんで大丈夫っちゃ大丈夫なんじゃないですかちょっと前、まあ、前半はちょっとまだ僕たちが慣れてなかったっていうことで<笑>女子力さんとのこの後撮影するコラボ企画こいつ使ってまいりたいなと思いますはいということでシフクロ TV に上がありますんでお楽しみにそれでは皆様 えー、いい夢見ろよって言ったら、えー、パクリで怒られますんで、えー、皆様どうもご視聴ありがとうございましたまた会いましょう明日でした。